はいどうも6代目ですついに待ち望んでいたものが届きましたディディディ。めちゃくちゃ軽いです。これ何でしょう、えー、先月末に発注していたのですが、えー、よくよく見たら発売日が7月中旬だったということで、ようやく届きました。これ何かと言いますと、バッファローのウェブカメラです。それでは 開封したいいと思います青畳工房6代目うぅ 出ました。ええー、袋に入っております。高性能。動画を滑らか撮影、優れた。動画圧縮技術でワンランク上の動画を配信を実現と。アッパローの。えー BSW50KM02 シリーズですではさらにこっから開けたいと思います、うんうんうん、やっとこれは投げないほほできました 引き抜いてここから取り入れさあ出てきましたそれでは早速つなげてこの動画との今撮っている iMac のカメラとの差を見たいと思います青畳工房6代目はいとりあえずカメラを大体同じ位置につけてみました今はまだ iMac 内蔵のフェイスタイムカメラです それでは、バッファローに変えてみたいと思います。どうなるかなはい、どうも、今現在、バッファローのカメラで撮影中です。えー、と、今、モニターに映っている画面は iMac の方が綺麗です。iMac の FaceTime、えー、カメラですね。そっちの方が綺麗に思います。まあ、おそらく性能自体は iMac の方がいいようです。 今ですね高画質撮影でしてまして、えー、一番高いやつにはしてません一番高い画質にすると動きが悪くてなぜかノイズが入りますということで今これでやってみていますがどうでしょうはいどうも、えー、と今ちょっと編集しながら撮ってるんですけど編集した時の映像はこのバッファローのやつも意外と綺麗ですねまあ明るさがちょっと違うので 比較ができないんですがえっ、ー、と少々お待ちくださいちょっと照明をつけるのを忘れてましたはい照明をつけましたえっ、ー、とですね iMac のカメラの方がまあなんとなく色味が濃い感じがします、まあ、こっちの方が少し薄いのかなっていう気もしますけどまあこれでも十分いけますねまああのカメラの位置を変えれるので これはこれで本当にいいです。しばらくこれでいこうかなと思うます。せっかく買ったので、バッファローのこれ、BSW50KM02 シリーズと。意外と使えます。っていうか、まあ、iMac のカメラ、さすがなかなかですね。Apple、さすがです。それでは。